みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。以上で、今回のクリスマス特集の動画は終わりになるんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、実際演奏するとなるとね、何気にこうところどころで難しいところがあったりとかして、うわぁ、今年のやつは難しいなとなった方も多いかとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、頑張って練習をして、ぜひマスターしていただけると嬉しいなというような感じです。 去年はジングルベルをロックな感じで、結構シンプルにアレンジをしたじゃないですか。で、今年はもうちょっと違うことしたいななんてね、趣旨を変えるというか、ちょっとおぼむきを変えようとしていたら、ちょっと凝ったアレンジになってしまって、少し難しいなになっちゃったかなと感じました。僕自身も結構難しくて、演奏を苦労したところもあるんですけれども、そんな感じで、今年のホワイトクリスマスというアレンジになりましたということです。 結構前からそのコーラスアレンジにしようと思ってたんですけれどもね、意外とこのコーラスのアレンジするっていうのが難しくて、僕自身も結構勉強になったなって感じでしたね。うで、またそれを自分が歌うとなると結構音取るのがすごい難しくて、うー歌うまくなりてえなと、とにかく切実に思う今回のアレンジでございました。えー なんかこうコーラスアレンジする時も、ね、その音の調和といいますか結構小難しいコードを使っているからこれにこうぶつからない音を使いっていうふうに意識するとそんな選択肢がないというかアイディア次第というかうわこのどっちに持っていこうかなみたいな感じで迷うことがすごく多くてでもまあなんだかんだで最終的には僕的にはねあのまとまったかなと思ってるんですけど。 普通に性楽とか専攻しているようなね、専門的に学んでいる人から見たら、なんだこんなアレンジってなっちゃうかもしれないんですけども、まあ初めてこういうのをやったにしては、まあ僕としてはいい感じか、いい感じだったかなと思います。でまあ歌にもね、非常に興味を持って、うこれからもっと歌うまくなったらねんと思った次第でございます。今回のあのね、本当は歌も撮り直したいんですけどね、まあ、ちょっと時間がないので。 あれで完成とさせていただきますが、僕自身ももうちょっと歌がうまくなってきたら、リベンジをしたいななんて思うところです。はい。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、まだ2010 2013年の12月で、えー、今年も残り少なくなりましたけれども、まあ、楽しくクリスマスを過ごして、えー、1年を楽しく過ごして、ん1年を楽しんでいきましょうと、あと残り1ヶ月、1ヶ月もないけど、 2013年残り2ないですけど、楽しみましょうということでございます。それではまた、えー、次の動画でお会いいたしましょう、えー。今回は最後までありがとうございました。さようなら。<笑>